北海道よりりりやってまいりままいししたとと申しますありがとうございます、えー、ご紹介の通り北海道を中心に活動しているチームですが、えー、今回は関東のメンバーを中心に演舞を構成いた し, しました、えー、この千葉の地に北海道の風を吹かせたいと思っていますどうか5000円お手拍子のほどよろしくお願いいたします アマと、エゾにとにろく開拓の音色今天 子供が決めてまがる 山さんのご声援ありがとうございました